では、コタロウさんから頂きました。ありがとうございます。ーあやの春にゃ、満開は満開 は, ー満はーもうそろそろ、梅雨も明け、いよいよ夏ですね。暑いね。うん。さて、夏といえば、月のなのですが、うん、怖い話ですが。 コープスパーティーでのあやノの怖い話はガチで怖かったですが、二人は怖い話とか好きかも平気ですかもしお好きなら何かとっておきとかあればお聞かせくださいな。ではでは。さっき嫌って言ってただよ ね, ねでも、このメール差し込まれてた。<笑>そうあの。怖い話だけは本当にダメなんですって言ったのに。本当にダメなの。多分すごいね。ちょっと涙目<笑>になってるよになってるよ本当に無理だろ。 怖くない感じに喋ってる。あわかったわかった。あのね、私よく金縛りに会うの<笑>あのも、皆さんご存知の通り、<笑>あの、<笑>ツイッターとかでもほら、うわー、カヌシり行きよーとか言って、来いよーって言ってたりするんだけど、まあ、ある日金縛りに会った時に、あのー、ベッドに寝てるんだけどね、うん、このコンプスパーティーのラジオの時に話した話なんだけど、枕元のところに女の人がずっと立ってて、<笑> 一、時間ぐらい、二時間ぐらいなんかずっとやってたのよ。で、やっと消えてくれるって時に、人形を送るから、もらったら殺すぞみたいなこと言われる。あ、捨てたら殺すぞみたいなこと言われるの。人形を送るから捨てたら殺すぞって言われて、その女の人消えたんだけど、で、あまりにも怖すぎて、ツイッターで悲しばりにあったよーって言って、もうそれで気持ちを破産 さ, させて、その日仕事を楽しくこなして、よしじゃあもう家帰ろうって言って、 あの、駅のエレベーターピーって1階まで押したら、女の人が乗ってたのね。で、あれ女の人なんか乗ってたかなと思いながらも、うううー、まあ、い, いかっか、つって、1階に着いて、ごじゃーっと降りたら、落ちましたよって言って、人形渡されたのに。えー<笑><笑><笑> あの取っておこうと、いつもこのラジオは怖い話するからその時のために取っておこうって誰にも話さないでいたんだけど、でいざこれ登録だったんだけど他にもゲストさんがいらっしゃっててゲストのケドウィンさんって方が人形を持ってきたの。で。 え私、人形、受け取れないんだけど、やめて、そんな人形近くに寄らないで、と思って、すっごいもうなんか、この、この怖い話する、このラジオでするって決めてたところに人形を持ってくるなんて、本当に怖いなって話<笑>。<笑><笑> 大丈夫か大丈夫だけど、いまだに私にぬいぐるみとか人形送らないでくださいっていう禁止法を出してる。 だって一番、でもさ、うん、一番エレベーターがびエレベーターびっくりしたらだって、だって落としてないでしょ落としてないし、よくよく考えたら私一人しか乗ってないなもん。えーー、<笑>えだから、<笑>自分で一人で入って、一人で一回動して、こうやって乗ってたら後ろに立ってたってだけだから、<笑>よく考えたら、いない、いない女の人に人形渡されそうになってたって話。 This <laughs> is- おうまいか<笑>あああしたの夜帰ってくるにはああ今晩頑張れ<笑>一緒に過ごして<笑>本当私と一緒にいない方がいいよ